いよいよ待ちに待ったウィンターカップが始まるぜロゴ、準備はいいかはい、鏡君。でも、まずは予選を突破しないと。待ってるよとにかく、奇跡の世代を全員ぶっ倒して、日本一になるどんなに強い相手が来ても、僕たちそれには、もう絶対に負けません。ワンニングアムカウォン、第二回、ANIMAX!